まさに百鬼夜行状態ですね。どうも、政治いろいろの学部です。金づるをなくした人間のあがきなのか、それとも揺さぶれという北朝鮮の極秘命令を受けたのか、いずれにしても韓国は中世の暗黒国会の道をものすごい勢いで走っていると言っていいと思います。 JB プレスの記事を引用しつつコメントを入れていきたいと思います。それでは行きますね。韓国の裁判所で裁判が行われる慰安婦関連訴訟に主権免除、国家免除の原則が適用されるのを防ぐ法案が韓国国会で発議された。8月13日、共に民主党の議員ら21人によって国会に提出された。 人身売買等防止及び被害者保護に関する法律改正案がそれである。韓国の裁判所は外国の主権的行為に対しては主権免除が認められ民法、商法など司法的行為に対しては外国の裁判所の管轄に服することを免除されるという制限的免除論をとっている。このため今年4月に韓国の 元従軍慰安婦のイヨンさんらが日本政府を相手に賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁はこの主権免除の原則に従って原告側の訴えを却下し、韓国社会を騒然とさせた。というのも、今年の1月別の元慰安婦らがやはり日本政府に対して起こした損害賠償訴訟では、慰安婦問題のような重大な人権侵害は、 強行規範違反に該当するために、例外的に主権免除を適用してはならないという趣旨の原告側勝訴の判決が出ていたからだ。それが一転して、日本政府の賠償責任を認めないという判決が出たことに、韓国の世論は反発した。そこで出てきたのが今回の改正案だ。該当法案は、人身売買の被害者に対する救助や賠償に関する 既存のの法案にたったたっつ次のような条項を加えた人身売買等の全部または一部が大韓民国の領域で犯したものであるか、その被害者が大韓民国の国民である場合に、外国政府は人身売買等により発生した被害に対する損害賠償の訴訟で大韓民国の裁判所の裁判権から免除されない。 とのことで、やはり韓国という国は未開と呼ぶほかありません。国際関係においては、国際法が国内法に優先するという基本原則が判例を通じて確立されています。条約法に関するウィーン条約第27条にも、当事国は条約の不履行を正当化する根拠として、自国の国内法を援用することができないと明記されています。 それぞれの国が自国の国内法を盾に好き勝手な主張を始めると国際社会は成り立ちません。法を盾にとはちょっと違いますが現在進行形で自国の事情を盾に好き勝手な主張を続けているのが中国です。中国に対する世界の反発を見ればそれが許されざることであることは一目瞭然です。この主権免除を否定するということは 国際社会から離脱することを意味しており、それを率先炊飯する韓国という国は、やはり未開と言わざるを得ないでしょう。続けます。この法案で、外国政府イコール日本、人身売買イコール慰安婦を意味するということを、法案を代表発議したチョン・ヨンギ議員は、自身のホームページで詳しく説明している。今年1月と4月に、裁判所が、 慰安婦被害者であるコ・ペ・チュンヒさんの遺族やイ・ヨンさんなどが起こした訴訟で、それぞれ異なる判決を下して議論が起こりました。1月の裁判では、日本の反人道的犯罪行為に主権免除を認めませんでしたが、4月の裁判では、主権免除が認められ、訴訟が却下される事態となりました。主権免除をめぐって相反する判決や決定は、慰安婦被害者の方々の 混乱と苦痛をさらに過重させるだけです。被害者の名誉や尊厳を回復できるよう、反人道的犯罪に対する損害賠償の場合、主権免除を認めない内容の改正案を発議しました。最後に、今回の法案は、慰安婦生存者であり、人権活動家の E4 さんと一緒に進めた法案です。とのことです。 韓国人の上等手段の一つに、論理のすげかえ、言葉の言い換えというものがあります。ここでもしれっと言葉の言い換えを行っていますね。自称元慰安婦だったイヨンスを、いつの間にか人権活動家のイヨンスさんと言い換えています。イヨンスがいつ他人の人権のために活動したというのでしょう。徹頭徹尾、自分の醜い欲のためだけに、 大騒ぎをしていた人物を人権活動家とは、真面目に他人の人権のために働いている方々に対して、これほど無礼千万な言葉もありません。続けます。もしもこの法案が国会で可決されれば、これからは慰安婦訴訟で主権面除原則を主張して裁判に応じなかった日本政府の戦略は通用しなくなる。日本政府は 新たな対応を求められることになるだろう。とのことで、もし本当にこの法案が可決され、韓国内においてのみ主権面除の原則が適用されなくなったとしても、韓国が日本から金をむしり取る方法は一つしかありません。日本資産の差し押さえです。もちろんこれもまた外交関係に関するウィーン条約第22条の3において、 施設団の交換交換内にある用具類その他の財産及び施設団の輸送手段は捜索挑発差し押さえまたは強制執行を免除されると明確に規定されていますつまり韓国が日本から金をむしり取るためには条約法に関するウィーン条約第27条に違反しさらに 外交関係に関するウィーン条約第22条にも違反しないと実現できないということなのです。韓国が用意周到な国であれば、今回の主権免除の適用除外という法案の他に、外国交換の差し押さえに関する法案も出していたことでしょう。それをしなかったというのは、韓国という国が常に行き当たりばったりの脊髄反射しかできない国だということを表していますね。 続けます。一方、イ・ヨンスさんと敵同士になってしまったユン・ミヒャン議員は、共に民主党議員らと共に、在韓米軍を相手に、売春を行としてきた風俗女性ら、米軍慰安婦の人権侵害に対する、真相究明や被害者支援策を整える法案を作成し、昨年12月に国会に提出した、米軍慰安婦問題に対する、 真相究明及び被害者支援等に関する法律案。韓国内では在韓米軍を対象とする風俗女性の募集や管理などに韓国政府が介入したという疑惑が女性団体を中心に提起されており、韓国政府には保障と真相究明を、アメリカ政府には謝罪を求めている。2014年には米軍イアンフラが 韓国政府を相手取った損害賠償訴訟が始まり、2018年には一部原告勝訴の判決が下されたこともあったが、韓国政府は現在も国家の介入を公式に認めていない。とのことで、人権活動家のイ・ヨンスらが中心となって進めている改正法案については、白の浅い人間たちの脊髄反射の部分が多く感じます。 ところがこちらはそうではありません。自称元慰安婦を手駒にして、私服を肥やすことにこれまでの人生を費やしてきたと言っていいユンミヒャン。さすが高猾さにかけては、イ・ヨンスラが束になっても叶いません。朝鮮戦争時に韓国軍が女性を支給していたのは周知の事実です。これは他ならぬ韓国陸軍本部が発行した広報戦士にも記載があります。 いわゆる第五種補給品というやつですね。狂活極まりないユンミヒャンは、国際法という分厚い盾がある限り、日本から金は取れないと考え、次の標的をここに定めたのでしょう。続けます。しかし、ユンミヒャン議員をはじめとする与党議員らは、米軍慰安婦問題を規制事実化し、韓国政府に被害保障を義務付ける法案を発議したのだ。 法案の具体的な内容は、韓国政府の女性家族部長官のもとに、米軍慰安婦問題真相究明委員会を設置し、過去1945年から2004年9月、国の安全保障を明文に人権侵害を受けた米軍基地村の風俗女性やその遺族らに対する真相を調査し、被害女性及びその遺族が安定した生活を維持できる、 医療支援及び生活費支援、住宅支援などが行われるよう法的根拠を設けることを骨子としている。とのことで、ユンミヒャンの次の標的は他ならぬ韓国政府なわけです。ユンミヒャンは今年6月、不動産取引や保有をめぐる違法行為の疑いをかけられ、与党共に民主党を除名されています。除名されたからこそ、 これで大手を振って韓国政府から金をむしり取れるとでも思ったのでしょうか北朝鮮と太いパイプを持つユンミヒャン。与党共に民主党を除名されたことをこれ幸いと北朝鮮が韓国政府を揺さぶれと指令を出してきたのでしょう か, かかたや悪なき自分の欲望のために国際法を無視しようと堂々とのたまう集団あり。かたやこれまた自分の欲望のためだけに たとえ古スといえども容赦なく攻め立てる集団あり。どこの国にも一定数こういう人間がいるとは思いますが、それにしても韓国はやはり異常です。韓国という国はすでに百鬼夜行と言っていい状態であり、中世の暗黒国家への道をひた走っているとしか思えません。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。